こんにちは今回はモミジの剪定第3弾ですちょうど紅葉しているイロハモミジの秋冬の剪定をご覧いただきます紅葉の美しさにたじろいだのかカメラの焦点がなかなか合わないようです前半はぼやけて見苦しいですけれども興味のある方は見てください今回は解説は一切ありません あまり凝視すると酔うかもしれませんのでお気をつけください。 これは隣にある山帽子です。近いうちにアップします。ご視聴お疲れ様でした。